会場のののおさん、こんこにちはー地元チームしししまます。す一生懸命演武しますので、ご声援よろしくお願い幾千年の時を超え桜咲く香取神宮へ旅人が。 それでは参りますカト香取ングをテーマに第3章トキ祝い。